結成15年コロナ禍の厳しい状況の中でも活動していくことに覚悟を決めて集結し真剣に作品に真剣に取り組んできた愛と夢と情熱のメンバーですいい、えー、こちらの、えー、皆様のおパフォーマンスこれから楽しんでいただきますダンスパフォーマンス集団ハクの皆様どうぞよろしくお願いいたします よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンスパフォーマンス集団ハクミチ。 ズピッチング、プレスカーチ、セルフ。 シュ会場の皆様、ありがとうございましたありがとうございまし た, ましたダンスパフォーマンス中団早くでございました。ありがとうございました